アサヒカ製アドバンス株式会社繊維本部繊維資材事業部所属の骨は折っても心は折らない森野でございますよろしくお願いいたしますこのチャンネルはですね繊維樹脂化学品建材分野を支える企業アサヒカ製アドバンスの提供で視聴者の皆様の暮らしに役立つアイテムや情報を発信していくという番組になっております今回ですね小栗さんの MC を期待していただいた方申し訳ございません 今回はです、ね、私はののいいうう前回の配信に引き続きまして弊社が一押ししております快適な猫心地のベッドパッドラックスリープについてご紹介させていただきますなんといってもですねこちらのラックスリープはアサヒカ製グループが長年研究して開発しましたフュージョンと呼ばれる3次元立体構造の生地を採用しておりまして睡眠中のです、ね、体重を面で支えて多発を分散しやすく またメッシュコード で, です、ね、通勤に優れておりますので、えー、蒸れにくいということで気持ちの良い寝心地を実現したベッドパッドでございますまたこのフュージョンはです、ね、耐久性にも優れていてへたりにくいという特徴もございますそんなフュージョンから作られたラックスリープはマットレスとは違いまして薄くて扱いやすい、まあ、さらにご自宅で丸洗いできるという自信の商品に仕上がっておりますそこ で, です、ね、今回は えー、ラックスリープの快適さの秘密をですねちょっとした実験を通して皆様により分かりやすくお伝えしていきたいというふうに思っておりますそれでは白衣に変身まずはこちらの硬いテーブルの上にですね用意されているのは一般的なベッドパッド と, あとこちらがラックスリープのゴールタイプになりますでそれぞれにですね上からゴールフボールを落としてみて その反発力の比較を確認していきたいというふうに思っておりますそれでは早速落としてみたいと思いますせーのはいということでご覧いただいた通りラックスリープの方がですねより跳ねているとそして反発力が高いということがよくわかったと思いますこれがですねラックスリープのしっかりと体を支えてくれる、くれて快適と この理由になっているということになります次に用意したのはこちらのラックスリープのフワタイプです先ほど紹介したゴータイプとは異なりこちらのフワタイプは体の曲線に合わせてフィットしてくれると体全体をソフトに包み込んでくれるという寝心地をしております今度はですね、このフワタイプに高い位置から生玉を落としてみるという実験をしてみますではまずは硬いテーブルの上に一般的なベッドパッドを敷いてみます そしてここにある卵ですねこの位置から落としてみますいきますねせーの割れてしまいますよねでは次にですねラックスリープのふわタイプの方で試してみたいといううに思います、えー、こちらの卵をですねさらに先ほどよりも高い位置から落としてみたいと思いますそれではいきます せーのご覧いただけましたでしょうか卵はちゃんと割れずにはねましたこのようにですねラックスリープが寝転んだ時のですね圧力を優しく吸収してかつ分散してくれるということで体全体をソフトに包み込むような気持ちの良い寝心地を実現するという理由になりますそしてですねこの こちらの卵なんですがもちろん、えー、ゆで卵ではなくてですね、生卵ですので今からちょっと割ってみたいと思いますこちらのビーカーを置きましてはい完全に生卵ですねいかがでしたでしょうかラックスリープはですね先ほどの実験の他にも通気性に優れて蒸れにくいという特徴や 水に強い繊維で作られていますのでご自宅で丸洗いできるとそして清潔に使用することができるといった特徴もございますさらにラックスリーパーは薄くて軽いので使わないときはコンパクトに折りたたんで保管できるという特徴もありますサイズは選べる3サイズをご用意しておりますお値段はシングルが 38,000 円セミダブルが 33,000 円ダブルが 35,200 円いずれも税込みで販売をしております しかもラックスリープはですねすべて日本国内で生産をしておりまして一つ一つ思いを込めて丁寧に作っておりますこちらのラックスリープを自信を持っておすすめいたします商品につきましてはウェブサイトを概要欄に貼り付けておりますので是非ご検討くださいツイッターのリンクを貼っておりますのでそちらもフォローよろしくお願いいたしますまたこの動画のいいねそしてチャンネル登録よろしくお願いいたします次回の配信もお楽しみにお待ちくださいありがとうございました もう綺れすぎて私がちょっと映<笑>っちゃった。